平野のし岸優太、神宮寺優太んのキングピンス、キンプリ、だった今で、残り1ヶ月ちょっと。現体制での活動が終盤に差し掛かった今、キンプリファンイコールティアラは5人の姿を目に焼きつけようと、彼らの出演番組を熱心に視聴している。そんな中、キンプリが出演する音楽番組の入場整理券が、チケット売買の仲介サイトにて、 超高額で取引されていると、一部ジャニーズファンが中止しているという。金プリは昨年11月、メンバーの平野、岸、神宮寺が今年5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退場すると発表、岸の宮城退場。以降は、長瀬角と高橋山の2人でグループ活動を継続するというが、このあまりにも突然の分裂劇に、 ティアラはアビ共感となった。数少ない5人でのパフォーマンス披露の機会。その後、一部ティアラの間で事務所幹部との確執により、平野らが退場させられるのではないかといった疑惑が広まり、事務所批判が加熱しました。一方で、金プリのメンバーに感謝の気持ちを伝えたいと、ティアラは CD やライブ DVD の購買運動を展開。 2月に発売された5人体制でのラストシングル、Life Goes On Here you r Young は、自己最高となる初週売り上げ 103.2 万枚を記録し、グループ初となる初週ミリオン突破を達成しました。また映像作品でも、1月発売の、キングプリンスファーストドームと2022ケラミスターケラ、3月発売の、 キングプリンスアリーナと2022ケラメイドインからがそれぞれ初週売り上げで50万枚を突破するビッグセールスを叩き出したんです。芸能ライター。そんな中、現在ティアラは5人でのラストステージはいつどんな場になるのかに関心を寄せているという。現時点で5月19日放送のミュージックステーションテレビ朝日系への出演が発表されており、 ティアラの中には同番組をラストステージと見る向きもある。ティアラは以前から5人体制でのラストライブを熱望していましたが5月22日まであと1ヶ月ちょっとといううつつ段階で何のアナウンスもないため開催は非現実的かもしれません。エムステを除き5人がパフォーマンスを披露する機会としては4月18日放送の歌コン NHK 総合が挙げられます。 同会は東京日比谷ノートから生中継するそうですが、金プリは渋谷にある NHK ホールで歌唱をすると告知されており、今チケットの売買を仲介する各サイトでは、その入場整理券が超高額で取引されているんです。どうえ。NHK も注意喚起しているが、歌コンの観覧は無料であり受信料を支払っている人に、限り申し込みが可能。 応募多数の場合は、抽選によって当選者が選ばれるという仕組みだ。NHK オンラインのサイトには、インターネットなどでの入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的としたお申し込みであると判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。また、売買が確認された場合は、入場をお断りします。と明記されているのですが、 チケット売買の仲介サイトでは多くの入場整理券が出品されています。驚くべきはその値段です。例えば、1階 C2 列目の席が200万円で出品されており、すでに購入済みになっています。ざっくりとですが、1階の前方は80ケラ90万円。 広報や2階席は40ケラ60万円、3階席でも20ケラ30万円程度の値段が付けられていますね。中には3階席で1万円というものもありますが、詳細を確認すると、当日手渡しで20万円を支払うよう指示されており、トラブルに発展しないか心配になります。アイドル編集者。 5人でのステージをどうしても生で見たいというティアラの気持ちは理解できるが、こうした超高額の取引が横行するのは異常事態と言えるだろう。NHK サイドもインターネット売買サイトや SNS などにおいて入場整理券の偽造及び架空出品に伴うトラブルが発生しておりますので、くれぐれもご注意ください。 と、注意喚起をしているように、数十万数百万を支払ったものの、関元券を得られなかったというケースが出てきてもおかしくはありません。もしそうした詐欺被害が発生した場合、金プリメンバーも悲しむはずですから、やはり十分に注意すべきでしょう。どうまえ。うたコン放送後 SNSA でティアラからの詐欺被害報告が上がらないことを祈るばかりだが、